「家族といること」「好きな場所で過ごすこと」「時には喧嘩すること」 「苦しみ虚しさ」 を感じれぬこと、身近さ喜べぬこと、貧乏さ感じれぬこと、たった一つのことで。 苦しみ苦しみ虚しさ